この槍が私に何度も勇気をくれた基本をめぐって各勢力の思惑が入り乱れる時全すべてを戦立させる役星が姿を現す。圧倒的な世界観を送る、アークナイツ、サイドストーリー、騎兵とハンター。